ねもう後半戦なんですけど、うん、つ聞きたいですよね<笑>これだけね、たくさんこれやろう、あれやろうみたいな、このイベントでようとかさ、うん、あの渋谷のさ、うん、代々木公園のイベントステージとかも一緒に出たじゃん、うん、まあ、それはまあ私が誘ったんですけど、うん、それも一緒に出てくれたりとかね、うん、して、本当にね、それを普段育児もやりながらやっとるわけですわ。うん<笑> だからそういうい企画するとか、漢字する、オーガナイズするっていうと、うん、そういうタイプの人だったのそういうタイプの人だったかもね、うんうんう、なんかみんなでパーティーやろうみたいな時とかは集める人だったの、うん、そうだね、そうだったかもしれない、例えば、なんか、カニ酒井とかって、7月生まれの仲良しのお友達3人のためにクラブ貸し切ったりとか、<笑><笑>クラブ貸し切っちゃうの<笑>そうあとサークルの 青 B 会をイベントにしたくて、またクラブ貸し切ったり。<笑> なん で, すね、すそうでもなんか別にそんなオーガナイザーってほどではないから毎回ドキドキはしてる本当にパワーいりますよねだってスタジオでオーナーやってるとか、うんうん、ダンスイベントをやろうとか、うん、う考えたことある人は、うんうんね、これがこう子供産んでもできるのかしらっていうワンマネとかあるのかなと思うんですけど、うんうんうん、あの好きなことやりなっていう旦那さんだって言ってくれたじゃないですか。うんうんうんうん それも全然家族ももうやったらって何も反対せず、うんうん、あそうだねそれはやったらって言ってくれるくれるんだ、うんだからその日は忙しくなるから子供も来て来てクラブにも来て、うんうん、一緒に見て見 て, てねっていうイベントやるときにじゃあもうポンポンポンポン打ちますじゃなくて、まあ、イベント一個一個やるにしてもなんか大切にしていることっていうのはあったりしますか、うんうんうんうん やっぱり自分が好きなことをやるっていうのが一番大事<笑>やってみる勇気出してやってみるっていうのがすごい大事だよね<笑>たかちゃんもこの YouTube すごいね大変だと思うけど勇気いりました、うん、そうそう正直、ね、あの私本当ダンス以外のことって、うん、あの結構飛び込めなかったりする人なので。うんうんうん YouTube 始めるときめちゃめちゃ勇気いったので、うんうんうん、あれをこう自分からいろいろ企画してたあさこさんやっぱすげえなってやっぱ改めて思ったんですよね、うんうんうん、なんかさでできないい理由はいくらでも作れちゃうじゃんまあねうんう、うん、もう家の家事と育児だけで本当に言い訳たくさんに な,、ね、<笑>なるから逆に好きじゃないことは始めたいなってなんか面白そうだなって思っても結局、うん できないよ、ね、そう生み出せない、えー、やりたいこといっぱいあるけどそう や,、ね、<笑>そうでやっぱ好きなことがだから結局そうやって私の場合はなんかこう場に人を集めるとかが好きなんだろうね音楽とかね、うん、集まってくる人たちもまたね、うん、素敵な人たちがいっぱ い, いるよねよだからなんかそういう人たちをつなげたい欲はすっごい強いかもあなるほどね自分のこんな素敵な友達とこんな素敵なあの人が知り合ってくれたらめっちゃハッピーみたいなことは結構、えー 私っぽいのがそうそうそうああやったってなるんだそうそうそうそうそうそうほんさやかちゃんをレッスンに呼んだら、うん、こんな素敵なママでしかもダンサーで理解ある人いるんだよって言いたくなるじゃん、えー、やっぱり本当うん、うん、なるなるありがとう<笑><笑>そうねっさっきのママの話じゃないけど私も最初にさやかちゃん見た時はさ ちょっとこうなんかダンス前から怖そうみたいなさ<笑>だけど同じ不安抱えてるんだなってことに気づけた時になんかすごい一気に距離近くなるじゃない嬉しかったそう嬉しかったそ う, そういうなんか経験をママストの場合はみんなにして欲しかったし、うんうんうん、1対1ですけど YouTube の時は、うんうん、誰かとそうやって会ってしゃべるっていうのがやっぱ改めてこう好きやし、うん、人とコミュニケーションうんうん、うん 取るって、うん、あのコロナ禍から我慢してコミュニケーション取ってませんでしたけど、うん、ではね、うん、やっぱりゼロにしちゃだめなんだなというか、うん、コミュニケーション取るのってこんなに楽しくて、うん、こんなに心が穏やかになって必要なことだったんだうの、うん、そうだよね<笑>だからやれてるんだろうねそうなんかね改めて YouTube それは勇気出して初めて、うん、あやっぱ好きなことだわ、うん、好きだわダンサーさんと思って、うん、だから。 ねやっってよかったですよそうだね<笑>ダンサーのこれまた面白いところがつな、うんうん、がってたりするんですよ、ねうんうん、あそうそれうそうと私がつながってたりとか、うんうん、このダンスチームの人を知り合いやったとか、うんうんまあ、言ったらその私が一番最初に『マ a m a のワークショップでエース受けた聖子、うんうん、さんっていう人は、うんうん、あの今 D リーグっていうプロダンスリーグをやってるんですけど、うんうん、そのプロダンスリーグのディレクター、うんうん、角川ドリームズっていうチームの。うんうん えー、ディレクターをやってる田中圭太さんっていう人がいるんですけどその圭太さんのレッスンに通ってた生徒さんだったんですよ、はいはいはいはい、で圭太さん知ってるの、うん、その当時私東京出て1年目にねドリカムさんのステージに出てるんですね、うんうん、そうだよね、うんうんで。ドリカムさんの専属のダンサーさんも圭太さんなんですえ そんななつそうあってイタさんにはねその黒鳥ダンさんとにすごいお世話になって話聞いてもらったりしたから「うんうんうん、えちょっと待ってイタさん知ってるの知ってるの?<笑>」っそっからイタさんにまた連絡して「えっ聖子知ってんの?」って知ってんのみたいななるよねダンスやってると絶対なるんだよねつ<笑>ながるつながめっちゃつながるよね そ, うそれもあって、ね、ダンスでやっててよかったもねそう思 う, そ う, 思うでしかもなんか結構みんなやっぱり表現好きだからそれがダンス以外にも生かしてたりとかするじゃない社会人の中でも昔ダンスやってました っていう優秀な方とかもいっぱいいるから結構仕事やっててもあのダンスつながりの人とダンス全然関係ない仕事一緒にやってたりとかよくあるなんもそのダンスが持って。るなん か,、うんなんか 何なんでしょう ね, ねそのコミュニティのパワーみたいなのあるよね生きてきます本当に、うん、これお母さんになって、うん、ちょっと不安に感じてる人をもしいらっしゃったら、うん、なんかそのダンスやってた好きなことやってたっていうことがゼロになっちゃうことはないんで、うん、こう活かそうと思えばコミュニティに生きてくるので、うん、そうだねそうだよね私はその我慢しようって最初なっちゃったんですけど1人目の時は、うんうん、意外とこう大切にしてていいもの、うん、ですよねそうだねう自分は一歩ちょっと踏み出せたらすごく でみんなにも喜んでもらえたんだと思うけどやっぱ自分がすごくさ満たされるじゃん、うんうん、やりたいことに一個勇気踏み出してできたっていう笑がめちゃくちまそのね体験みたいなそう若くてみんな多分2 5五6のママさんって悩んでると思うから、うんうんうん、なんかそういう人たちが我慢ばっかりしてちょっと窮屈な思いしてるぐらいだったらみんなな気使いやなそうもっとね いいんだって思ってくれたら嬉しいなって思ってたりそうなんですみんな<笑>自分の価値観がある人をぜひね、うんうんうん、こう見つけてで、ね、行けたらいいなぁとママストみたいはどうなんですか今後も、うん、そのまあ 今, 今の状況では難しいけど、うんうん、なんか形を変えて、うん、ま麻、あ、子さんがやるのかスタッフメンバーがなんかやるのか、うん、なんか続けてやっていきたいなっていうのはあるんですか、うんうんうん、続けてやっていきたいなと思っていてでコロナになっちゃったじゃない、うん、うんうね、だから実はあの、ね、ズームで あのアイドルのダンスを踊るっていう企画があ<笑> Zoom 使えるよね<笑>オンライ ン, レッスンオンンラインママダンスみたいなのは何回か、去年かな、はいはい、やってみて、すごい楽しかった、うん、うん、あそうか、そういうのをってね。これからもね、なんかやっていけたらいいなとは思うんですけど、私たちはもう、割と体も自由 <笑><笑>あの小学生だから、はいはいはい、レースに行こうと思えば行けるしイベント出ようと思えば、うんまあ、頑張れば出れるみたいなとこもあるので、うん、なんかそういうちっちゃい子供さんがいるお母さんがまたアマ・マストみたいなことをやって。 ててくれてもいいなと か, あか世代交代交みたたいいいななこととがあってもいいなとか思っててもか思りら、ね、<笑>ダンスやってるママいるなっていう人いたら、うん、あの実際にねこう楽しくできるので大変な中でもすごい楽しんでできたので私たちはぜひ、うんうん、ねこう勇気を持ってね、うん、一歩あのトライしてみてほしいなとは思います、うんうん、まあママストリートのね一応コミュニティというかそのフェイスブックページも一応こう説明した概要欄に貼っておくのであこういうふうに活動してたんだっていう雰囲気が分かると思うのでね、うんうん だか参考に見てみてください。はいはい、じゃあ、今日この辺で終わりにしようか。うん、はい、三<笑>時間ぐらい話せ。そうだけど。<笑> そうなのいつも本当に ね, そうなね話が終わらないか<笑>結局カメラ止めてもずっとそうだよ ね, だよね話したいねってなっちゃういや本当にいい機会をありがとうございますありがとうございました、うん、こちらこそ、うんうん、で本日のゲストはですね、えー、ママダンスサークルママストリートを立ち上げたメンバーの一人さやかちゃ ん, さん今日はありがとうございました<笑>こちらこそ<笑><笑>